暗闇に消えてく君の姿届かないと君の声が目を開けることさえ耳を澄ますことさえ失ってから僕は気づいたんだ何も えてく君を想う明ける日々が過ぎてく、oh, mm -hmm. 舞い散勇気が心を照らすからもう一度僕のもとに叶うはずはないんだそれでもずっと考えてしまう oh, oh. 何もわかってあげられなくて 好きな愛が羽ばたいてく思い出を振り返って君がいるある場所にずっと僕の心が oh oh 共にあるんだ勇気のより優しい君のその割りが僕のすべてにも変えてく世界中 「ぼくの心はほの冬へと」「暗闇に決めてく君の姿届かないと君の声が